私、長嶋陽介ですけれども大学は日本体育大学へ行ってましたほとんど勉強せずにほぼ毎日と言っていいぐらいですねゴルフをやってましたと言っても真剣にはやっていたんですけれども体育会のゴルフをやっていてちょっと当時ですねプロになろうかななんてちょっと考えてもいたものですから。 やっていいたととうことです卒業後ですけれども今勤めているですね武蔵ヶ丘短期大学というところにですね短大なんですけれども栄養士を取りに入学しましたその後栄養士を取得して管理栄養士となり現場で勤務7年間ですね勤務してましたね、まあ、縁あってその後今のこの武蔵ヶ丘短期大学に戻ってくることになりまして でここからですね私のこの研究者としての道がスタートしたというわけなんですねでその後社会人、えー、修士課程に進みまして今年2022年になるんですけれども京都工芸繊維大学の方で、えー、博士を取得させていただきました現在はですねスポーツ栄養学の科目を担当しておりますまたスポーツ栄養学会の方では国際委員として活躍もさせていただいております 私の研究テーマですけれどもジュニアスポーツ選手を対象とした栄養サポートに関する研究を行っております。記念では国際競技力の向上を目的として次世代のトップスポーツ選手を育成強化する事業が行われてきており その中で栄養サポートが盛んに行われております私はですねこの栄養サポートの中でも特に試験が明らかにされていないジュニアスポーツ選手を対象としています具体的には課題となっている食事や栄養と競技パフォーマンスや健康指標との関連を研究していますスポーツ現場において長年栄養サポートを行ってきた私が ジュニアスポーツ選手の栄養サポートに関する文献をいろいろとレビューした結果2つの問題があることが分かってきました1つはジュニアであるにもかかわらず成人と同じ手法が用いられておりましたつまり体格や成長することは、まあ、一切無視をした方法が用いられているということです2つ目ですけれども 今度はですね一般のジュニアに用いている方法をそのままジュニアスポーツ選手に応用していることでしたこちらは運動とといいいいうことを全く考慮ししない方法が用いられていました私はこの2つの課題を解決することを目的に今の研究をスタートしております例えばですね食トレイとか っていう言葉をあのよく最近耳にすると思うんですけれども子どもはテレビの向こう側のです、ね、プロスポーツ選手をまあイメージしてトレーニングしたりとか減量したりとか体作りすると思うんですけれどもその中でやはり大事にしなくちゃいけないのは成長期であることですよね。 つまり、成長期で身につけなくてはいけない食事の知識だったりとか、そういう基本的なことをないがしろにして、いきなりこう応用的なプロテインを使って、まあ、体づくりをするだとか、日常的に結構行われているというのを目の当たりにしてですね、その弊害、先ほどおっしゃったようにですね、弊害は何かないのかっていうことをですね、見るために研究をやっております。 私の今の研究なんですけれどもジュニアに対する研究がまあ一区切りしましたので今はですね成人のスポーツ選手を対象に競技パフォーマンスに食事もしくは栄養が貢献できるか否か。 っていうことをテーマに研究を行っております。競技種目はゴルフになります。ゴルフ競技というとですね、あまりこう食事が貢献するとかってこうイメージできないかと思うんですけれども、一昔前で言うとタイガーウック選手が登場して、まあそこでゴルフにこう革命が起こったんですね。アスリートが登場してきて、このアスリートが今までまあ普通のおっちゃんじゃないんですけれども、そういう人よりもこう飛距離をこう伸ばす 選手が出てきたわけですなので他の選手もトレーニングをやったりとか体を鍛えたりすることがですねかなりこう増えてきて今その必要性も非常にこう高くなっておりますそこで私はゴルフ競技において何を取ったらその競技パフォーマンスに貢献できるのかっていうことを目的に研究を行っております。 私がですね皆さんにこういいメッセージを伝えられるかどうかちょっとわからないんですけれども常に心に思って研究に取り組んでいることをちょっとお話しさせていただきます博士課程のですね京都工芸繊維大学の恩師である野村先生が私に言ってくれた言葉なんですけれども研究はいつもですね、まあ、今できる最善のことをするっていうことをですね 考えて行っておりますやはり研究者というと皆さん多分そうだと思うんですけど普段からもっといいことをしたいのにそれができないと結構悩んでるんじゃないかななんて私は思ってはいますこの野村先生が言ってくれた言葉はですね私がずっとこう をやってててきたゴルフ競技とすすごくこう共通しているかななんん思うんですね皆さんゴルフのことについて少しこうお話しさせていただきますとですねそのボールが置かれた状況をこう考えてもしくはピンのポジションを理解してそれを観察して仮説を立てる。 そそしてその仮説を延長するためにですね最善の一打をこう放っていくわけなんですけれども研究においてもこれ一緒のことだと思うんですよね同じことだと思うんです研究デザイン対象者を選定し測定方法を考え何が一番この研究でやったらいいのか真実が分かるのかっていうのを多分こうえ突き詰めていくことが研究だと思うんです。 なので私はこのゴルフで今までこう経験してきたことそして恩師が言ってくれたことを胸にですねいつも今できる最善のことを考えて研究を行っています最善のことがですねなかなかこうできない時ってあると思うんです私もすごくこう悩みますけれどもまあそんな時はですね視点を変えるという目的でウォーキングだったりとかランニングだったりとかっていうことをやってですねまあたまには息抜きもして視点を変えるっていうことをやっていますそうすると なんかこうアイデアが浮かんできてですね次の課題に進めるというかですねまあいい研究になっていってる時がありますのでまあ皆さんに当てはまるかどうかちょっとわからないんですけども参考にしていただければと思います。